ペンネーム、黒バカ様。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちはこんにちはアニメ、中野人ゲノム実況中では、うん、死ぬ気でというキーワードがとても印象的ですが、はい、私は子供の頃、野良犬に追いかけられて死ぬ気で逃げ回ったことがあります。うん、当時は犬が苦手だったので死ぬほど怖かったです、うん。お二人は何かから死ぬ気で逃げたことはありますかへー、うん 逃げ る, 逃げる死ぬ気で逃げた。でも私も犬つながりで、はいはい、ピアノ教室に通ってた時に、うん、でもピアノ教室が建物の2階にあって、うん、で階段をいつものように上がってってたら、はい、なんか物音するって思ってふっ、うん、て振り返ったら、うん、大型犬がいてえってなって階段の下にいて上がってきたところの下にいたそうなんです上がってたら。うん あ犬だ、うん、って思ってうわって逃げようとしたらっ、うん、って言ってお尻を噛まれたんです<笑>あでも甘がみ程度別に痛くない程度だったんですけどもうなんかそれを聞きつけて、うん、なんか私がそ の, そ, のそのまま上がってってピアノ教室に入ったんですけどピ、うん、アノ の, の先生が「あれ大丈夫だった?」みたいな「え今犬?」みたいなってなって。 でも私、ね、お尻を噛まれたっていうのが、なんか当時小学生とかだったんですけど、うん、恥ずかしくて、うん、なぜか。<笑>いや、何にも大丈夫だったみたい<笑>。<笑> 隠れて見ちゃったの。<笑><笑>だからお尻かまれたっていうのはもう私だけの秘密だった。なるほど今言っちゃったね。<笑>今今初めて<笑>生まれて初めて言っちゃいましたね。そ、ね、うですか。怖かかすね、え怖。ったのワンワンは。そうですね。しかもそこの教室で飼ってた犬がちょっとなんか玄関開けてたら。飼ってた犬だったんだ。んですよ出てっちゃったみたいで。ごめんねみたいな。 わ言われていく分かったでててそうゴールデンレトリバーみたい な, 感じたのかない小学生にとってのレトリバーは熊ぐらいに見えるわ、うん、そ, そうですねすげえた か, かったからびっくりしたあいやっすかいや面白いあるじゃないか<笑>ありましたねありますな<笑> な, いないかもって言ってたけどあった、ね、<笑>ありましたすげえのありましたねそうですかちょっとワンワンは逃げるとね追いかけてしまうからそうですねうーん静かに静かにこうゆっくりね<笑>ゆっくり逃げるみた行かな い, といけなかったということでございますな<笑>はい